はい。おはようございます。ラスカラでございます。今日はですね、久しぶりに後ろに見えているお店、みんなね、大好きなカシカメさんに来ております。いやーね、久々、めちゃめちゃ今日の撮影楽しみだったんだけど、まあね、僕の動画でも何度もお世話になっておりまして、カシカメさんね、いろんな大食いの YouTuber の方や、Twitter とかでもね、かなり話題になっていたので、知ってる方も多いかと思うんですけれども、こちらのカシカメさんは中華料理なんですけれども、いろんなね、創作的な めちゃめちゃ美味しい中華が味わえるお店でして、今回の撮影では、店員さんにお任せで5、6品ぐらいお願いしますとお伝えしてありますので、早速ね、中に入りまして、到着するまで少々待ちたいと思います。いや、マジでね、貸上さん、めちゃめちゃ楽しみ。<笑>ということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、料理もね、すでに到着しております。 で本日の撮影は一応ね昼営業のラストにお邪魔させていただきまして他のお客様いらっしゃらないのでちょっとはね喋るんだけどやっぱねちょっとこの見た目を見てしまったらがっつりと食べたいので喋りは少なめでガツガツとねいかせていただきたいと思いますとりあえずあったかいおじいねいただきますとまずはこちらかなちょっと豚肉とニンニクの芽炒めかなめちゃめちゃうまそう うん、まっ フフフいやお米進むなこれうん<笑>いやちょっとこれどんどん食べ進めないとお米がなくなれそう<笑>続いてねこちら 見た目はね、麻婆豆腐っぽいんですけど匂いがね、カレーなんですよねうわ、うまそう、これネギと 惑いであん。 塩がゴロゴロ入ってるんですよ。これがね、ものすごいご飯になる。 付け合わせのスープもねあのすごく大きいね<笑>うまい<笑>付け合わせのスープもしっかり出汁が効いててかつね生姜の風味もかなり効いてるんですよ付け合わせなんだけどしっかりとね手が込んでてこれでもね本当に嬉しい うん、たら、ちょっと続いてこちらのメニュー全然わからない<笑>なんだろうこれいただきますあうまいあ優しいうまうん うん。 毎回本当にねかしかめさんのメニューどれもものすごい美味しくてかしかめさんの特徴としてもちろんねデフォルトで中華料理のメニューあるんですけれども毎日ねちょこちょこ変わっていく黒板メニューっていう限定商品が載ったメニューもございまして毎回来るとメニューが変わっていて何回来てもねはじめましてのメニューが絶対にあるんだよこういうところもかしかめさんの魅力これはね通いたくなるんだよねうん 妈啊、uh... そしたらそろそろねこの子いっちゃいましょうこちらが中華ハンバーグでございます卵いかせていただきますよいしょうわうまそう<笑>箸でもてないぐらいお肉は柔らかいハンバーグこんな感じでございますねああ崩れた さあもったいないの、ね、よよっうん、うん うん、うん、そしたらこれね最後に取っておきましたチャーシューパンというメニューでございます見たことないこんなのは<笑>うまそう